Payapa, payapayan, payapa, payapayan. Pa, pa Nantayo, sixty? Jesus Christ!、Oh, 60. Yay!、Everybody. Okay, okay, okay. Sino to. Yay! <laughs> When do I pull some more?、Go! Oh my gosh, there she is! t a p o s is a pasa shop. Hey, let's go! On, oh treatsGO! hOLYGOSH! オイレスゴー 答えなさ い, 律 令, 15なさい律令直呪言。 何おいて姿を残すョックリ罪の名において<笑> 戦直立了 立流、うん、断罪の名において。 オズ姿を残すチョック姿を残すジュゴンチョックはっ弾罪の名において。 十言ジョック十言ジョック。 見せよオーズ姿を残す立流呪言断罪の名において断罪の名において チョック律竜チョックてっ<笑><笑>有限なるライフふ<笑>見にくいよねチョック呪言 フッさ姿を見せよ直立漁 黒き翼よ昼夜を切り裂きなさい答えなさい律令直律令やっ 具現化成ショ直立律量。 く姿を残す姿を残す十五チョック十五。<笑> 無限化せよジョッ直呪言来光いと美しきかな立領呪言 姿を残す姿を残す立流姿を残す断罪の名において。 具現化せせよよ立姿を見か立流